私は声が出なくなる可能性が高いため電子ピアノを購入しました防音環境がないため歌うこともピアノを弾くこともできませんでしただから室内を改造することに決めました